とはきっとこの先にもいっぱいあるわ My darling, stay go l d 傷つく u n i u g